ほとんど山鳥の黒松で例、うん、100年越えばっかりの松ですね。一般的によく聞くのがまあ宮島越え。少 し, しまあ、銀やとしたこれ松がこれ多分1000本超えるぐらいこんな所あると思うんですけど。これはすごいな。まあだいたい黒松御用松錦松なんですけど。 まあちょっとこと武器が割ってたり、その辺に生えてるね、もうな葉っぱで全然見えないですけどね、山鳥ばっかなんです。でシレット樹齢百年とか超えてるんですよみんな。でこっちの大きい御用松も樹齢まあ70年から90年ぐらい。まだこれ定齢前ですけどね。へーへーへー分かんない、うん。分かんないです、ね。<笑>結構太いんですよね。ねわかりやすいとこ行きましょうか。はい。 冒頭にあのでっかいごよまつ紹介しましたけどあそれか、この畑から掘り上げるんですよ。まあ重たいですねこの辺。多分掘り上げて鉢に入ったら300キロか400キロぐら い, い, い。あそんなにいくんですか？多分いくと思います。重いというか持てないですね。盗難にはなかなか合わないと思います。盗難には合わないでしょうねう。とにかく古い、もうおじいさんの残してくれてる写真なんか昔の見るとすごく小さかったんですけど、えー、やっぱ。 毎年ちょっとずつ大きくなって、まあ、今に至るというかあともにいっぱいそうこ の, の辺は全部錦松なんです150本ぐらいはまだありますけどもう黒松と全然見た目は分かんないですけどねしかもこんな畑がまだまだあるっす、ね、まだまだあるあとでちょっと行ってみましょう こ, ここだけじゃないらしいです、はい、あとまあこういう畑から今写ってた畑から鉢に上がるとこんな感じですこれなんか結構うちでもいい方ですね、うんうん でっかいはい、やっぱ高松の人たちはみんなこの作り方っていうか、はい、松を中心に畑でこう大きくするみたいなのがやっぱそうです、ね、多いですよね、はい。やっぱ畑に入れておくと、はい、とにかくまあ成長ね、まあ、感じ僕の感覚ですけど蜂に比べて3倍ぐらいは早いんじゃないかなと太るにしても伸びるにしても。そそれがやっぱこののの盆栽ブームの時に、みんんなその業者さんが やって っ, たってて、ね、たあとま あ, あの合理的な部分で言うと、うん、鉢にあげたら毎日水やらないといけないぐらいになるんですが、うん、畑だと、まあ、真夏のね左が続いた時だけまあ水を入れると、うん、まあせいぜいすごい猛暑渇水まあ左が続いても夏にそうですね3回水入れたらもう十分かなっていうでも鉢にあげるとほぼ毎日なんでやっぱ畑に入れといて、うん、あんまり手間をかけずに いざという時に鉢にあげるんです錦松なんですけど。松はい、うちの二代目からですね。結構この。大きいサイズの錦松は。珍しいと思いますね。うん、見ないです ね, ね。見たことないかも。はい。こんだけ派手なんですけど。はい、案外枝とかってね。これ。これをちょっと折ってみます。全然折っちゃっていいんですけど、ね。<笑>そうそう。これ枝の芯なんですけど。枝の芯。 これが芯でここの中を水分とか栄養分が通っていくんですけどこれ見ると結構太そうなんですけどね皮が肥大化してくるんで大きくなってるんでただ芯はこんぐらいなんで今も指でポキンとやっちゃいましたけどまあ枯れてるから折れるっていうのはあるんですがこの細さでねか弱さの原因があったりとかまあ折れやすい細い分植え替えにひょっとショックで。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 ののふわふわの猫でももねそうですよね洗ったたたららキュと、ね、細くくななななるみたいなあんな感じ部屋ににンってこれ一個多分、ね、かなりの迫力をかなりそそススペーししてくれそうな気がますねね、うん、ってねそうですね、うん、ん独特の、ね、迫力あるなと思いますねこちらも販売中来られる方できたらねあの箱盤とかね 軽トラーとかでねそ う, ですですそういう車でお越しください、はい、発送はできません発送できませんてかすぎてはい、<笑>販売中です、はい、なので、まあ、こういうねあの今鉢に上がってる中でも畑のもありますけど、はい、今こちらの畑もご紹介した畑もあるんですがあと2か所ぐらいあるんでねそっちも良かったらね、はい、まあ来ていただけたらなと思います、はいのうんうん まあ盆栽からしたらもったいないの方でも時々写すんですけどまあうちの畑ですね家と離れたところにある畑でもう今もっさもさでね、うん、パッと中身見えないんですがほとんど山鳥の黒松で、うんえー、もう樹齢100年越えばっかりの松ですねなるほど何本ぐらいあるのかなっていう大体1列20本ぐらいあるんですけど多分まあ 700か800ぐらいはここにありそうな気がしますねこれ本当はね理想は全部毎年1回は剪定したいんですよ本当は理想はねもうすぐ70歳のね父親ともう役年の僕ではねなか大変なんですけどもどうにか維持してますこれぐらいのもさもさで収めるのもね意外と大変なんですねボランティアでみんなでね あやるとかか。もでできそうじゃないです本当ね、あのこれご覧になられてる方ね、はい、ちょっと盆栽の剪定学びたいわって方 ね, ねめちゃくちゃ教えるんで、はい、一緒に切ってくださいみたいなね絶対いいと思います<笑>、うん、なんかそういう日を設けたいですね、うん、みんなでちょっとすごい古いいい黒松をせ定しちゃいましょうみたいなそうそうそうなかなか経験できないから、うん、ちょっとそれは「盆栽からしたらもったいない」の方ですね。でちょっと。<笑><笑> 近日、近日に。やりましょう。ね、近日中に。あそう、あれね、たまに枯れちゃうんです。原因なんなんですか。多分ですね、あのうん。金かなと。金。はい、黒松を枯らすね、金にね、特に悪いやつが、あのペスタロチアっていうのが有名なのがいるんですけど。あれにかかるとね、もう。ダメみたいですね。でも、枯れたら。幹が見えますね。そうですね。 どんな感じのやつがついてるか。これも百年以上生きてきてね。かっこいい生ですよこれ。かわいそうなんですけどね。曲も入っててね。そうそうそう。うん、あでも見えますね普通にこっちのやつも。うん。五月にね新芽がビュウと伸びたのは全部ね両手挟み大きいハサミでね新芽だけ切ってるんです。だからまあある程度あのモサモサせずにねどうにかなってる感じで。ざザクザクに。そうそう。 あんまり深く切ると中でぐちゃぐちゃな枝になるんですけど5月頃に新芽だけ切るとね意外とまあまあ形が維持されるとでまた時間ができたら落ち着いてしっかり剪定するとまあ剪定されたらま あ, あの色こそちょっと違いますけどねまあこれが緑だと思ってくれたら剪定直後はこんな感じですあこのぐらいになるんですかねこういうぼさぼさの状態だったらね感染してもね枯れない場合が多いんですけど切られてちょっと弱ってるところに 運悪くくくが、ね、来ちゃううううととととこなななるんんんででででで、でです。す。す。すす。周、う、り、ん、にににっっっっっっって<笑>お話しててててていいい元気かかたたたは。ははももも弱人ししししま危険本当僕れ話けど、雨雨降降の、えー、今日はちょっと難難そうです、ね、まあまあ大変です。 まあ大変はい、でもねこを枯らさないチャンネルの方にアップしたら面白いかななんて話を あ, ある程度のところだって根を切らなきゃいけないところですもんね。あのそうれを切りながら地面でね盆栽だったら鉢がこう長さを制限することになるんですけど、はい、下も再際限なく伸びていくんで、うん、その伸びた根をねちゃんと切ってやって、まあ、できたらその秋頃ですね、うん、一回切って。 切るんですよわざと根回しっていう作業です、はいはい、だったらその奥の方からね数多くの細い根がいっぱい出てくるんですでその根がいっぱいあると枯れにくいんですねなるほど、うん、根が粗いと枯れやすい で, すで盆栽って、ね、根がめちゃくちゃ細かくいっぱいになるんでまあいつ変な時植え替えしても結構枯れにくいというか、ねうん、だから植え替えというかねこの根を触る作業で一番危ないのは畑から盆栽ですねこれが一番難しいです でいろんな時期やってみたら、つきやすい時期、つきにくい時期みたいなのが分かってきて、ねはい、意外と皆さんがよく言うね、3月ってね、うん、あんまり良くなかったりしますねあそうです、うん、うちは、これ鉢上げだいたい4月の後半ですね、えーはい、やってるとだんだん分かってくるあの、はい、<笑>すっごいカエル飛んでるじゃないですかカエルいます、ね、このちっちゃい、なんかすっごいちっちゃいですよ、このカエルこれはツチガですねツチガエ多分、近くの水田で生まれ育って ここに来てるんですか?はい。すっごいちっちゃいんですよ。カエルとかも都会やんがい。これくらいぐらい。すっごいちっちゃい。かわいいですよね。ちがいです、ね。これがこれより大きくならないですか?なります。なにわ、なにわ。あ、なるんですか?はい。あ、じゃ、今、まだ子供?。子供ですね。完全に子供です。すっごいちっちゃい、一センチぐらいのカエル。ね、結構よく見るとめちゃ飛んでるんで。め、めちゃくちゃ飛んでるんですよ。わ<笑>かるかなと思うか、ね、動画で。今日、特に雨上がりで。最初変わったかなと思ったから<笑>そうと。という感じです。はい。えー、カエルがいっぱい。 山鳥の貝とか。山鳥の貝とか。ま<笑>た<笑><笑>、城東大王。幕の結構一苦労でね。梅の高級じゃないですか。これはい。これはあの、黒松に御用松を継いでる、まあ次御用。一般的によく聞くのが、まあ宮島御用。福はあ銀あ吟した御用松。がこれ多分千本超えるぐらい、こん中あると思うんですよ。これはすごいな。 高松市がね。ああ、見えると。この坂道結構お遍路さんも歩いてね。えー、あのー、よくご挨拶させていただきますね。ここは御用町。御養町。すげえ。おお。い景色だな。あんまりないですよ。この山の中の。 斜面の畑。お<笑>葉松はでもあれなんですかね、あんまり大きくはならない。大きくしてないだけです。してないだけ。新、う、芽、んまあのやつ も, もそこまで高さが出ないといか横 横, 横幅が出てくるような。いや出ます出ますあ出。もうそれはもうあの、まあ、枝の残し方ですね。そういう風にすればこれもしょっちゅう剪定してるんで、えー、樹齢四五十年でもこのサイズにあるだけで。なるほど。大きくするぞと思って四五十年経過したら。 結構でかくなりますね、えー。人の大きさなんか軽く超えていきますね。本当に細かい管理をずっとしていかないと。そうそうそうこれももう結構棚が熱くなってきたから、うん、バシバシ<笑>切らないといけない、えー。すごいな。あ、きのこだ。はいはい。<笑>食べれるやつかな。絶対食べれると思います。絶対食べ<笑> 太い太いそれこそこの畑はその戦時中に北谷温泉のお店があるところの、まあ、畑が戦、ま、時、あえー、中に盆栽なんか育ててよくないというんで、うん、この畑に疎開させてたんですね あ, あんまり目に触れないところにでまあ盆栽今は盆栽畑ですけどそこでまあ野菜とか作ってて。 とか作ってたのかな？で落ち着いて戦争が終わって落ち着いてから、また下に下ろしてでここが空いたところに今のこの御用松をまあ植えたというか、なるほどまあ、このサイズの植えたんじゃなくて、本当に多分ちっちゃいのをね。植えたんだと思います。当時はそれがまあ何十年も経ったらこう。すくすくと大きくなりました ね, いいですね。たまにあのここからあの幹のいいのといか。まあ綺麗な木気に入られた木を。 まあ、印つけといてうちが掘り上げてお渡しするみたいなね、はい、愛好家さんにもう時々あります、ねまあ、今回ね高松盆栽のねイベントがあるんで、まあ、盆栽久さんに来ていただいてね宣伝がてら元の盆栽を紹介していただいたんですけど一回ちょっとお時間いただいて10月のね2022年10月22日23日土曜日日曜日で、まあ、盆栽高松盆栽の里でねイベントやってますんでそこで。 ぜひまあ皆さんちょっと駐車場が遠くにあるのがもうちょっと申し訳ないんですけどまあうちこうやってウるからに畑な感じでまあ盆栽作家というか盆栽農家みたいな感じでやってます。はい まあ、畑こうやってね見て中でねあのうわーって楽しんでもらうだけでももしねまあ時間なんかありましたらねもう剪定とかしたいわって方がおりましたらねもう大歓迎なんでねぜひぜひあの北谷さんちの木剪定したいですって言ったらもうこんこんとお教えしますもう受講料受講料ただでねただその代わりいっぱい切ってくださいね<笑><笑>だったら僕も喜びますせんからそんな感じでね お気軽にね、もうあのちょっと北谷と話してみたいなとか、ここ見たいなと思ったら、もう本当お気軽にね、もう木梨駅のすぐ横にあるんで、で ぜ, ひぜひよろしくお願いします。駅のすぐ横ですね。すぐ横です。はい、木梨駅まで徒歩15秒ぐらいです、はい。はい、こんな感じでやっております。というわけで、あとはフェスで、スでスでま、ガチンガチンコにちょっと盛り上げて、よろしくお願いします。<笑>ちゃんと僕もあの棚場にね、いい気持って行きますので。持ってきます。はい、番号札10番北谷養成なんでそこちょっと。 これちょっと宣伝してやさんのいい見てください、はいはい、というわけで<笑>、えー、いろいろですね、はいえー、ありがとうございました、はい、当日お願いいたします。お願いします